さあ、表彰式だ何龍いない一体どこへベガとの試合を終えると龍は会場を後にした秘密結社シャドルーの総帥との接近を目的に格闘大会に潜入した龍だったがシャドルーを壊滅させてしまうと大会の胴元がいなくなって続編が作られなくなってしまうことに気がついたのだバージョンアップなくしてキャラの強化なし尖った性能は丸くなるのだ ベガ様あってのストリートファイターベガ様を出さないとたたられるのだタイから徒歩で帰宅か真の格闘家への道は遠く険しいのだ